意気込みをお聞きしたいと思います。高山さん、意気込みをお願いします。あの意気込みと言いますか、えー、3年ぶりの風景ですので、皆さんあの会場の皆さん楽しんでいらっしゃいますか？ありがとうございます。ありがとうございます。えっ、ー、とここで確かに私たちは演舞をするんですけれども、お客さんあってのこの会場だと思うんです。この 会場や空気をですねあの皆さんと本当に作り上げたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございましたそれでは準備をお願いします改めまして会場の皆様こんばん は, は北海道札幌市よりやってまいりました JCB 夢勝負ですえー、本当に元気 をお届けして楽しみたいと思います皆様とどうぞよろしくお願いいたしま す, ししますありがとうございますそれでは参ります JCB 夢勝負2022カットビ祭り街道まっしぐら See 皆様お手を拝借さあ